皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年10月24日、第9回大富豪単位戦が始まっています。今回は7段スタートなので、ラダガーとトランプをいきなり手に入れることができました。何回か実戦で使ってみて強さを判定したいと思います。今日からゼルメアフィーバーが始まりました。 ゼルメアの聖門が毎日1個支給され、食材の炎も大きくできるということで、期間中は毎日必ず行きたいところです。どの部位の防具を重点的にもらうか悩みどころですが、とりあえず頭装備からですかね。錬金ではなかなかつかない6バードとかを狙っていきたいと思います。今回の収穫はこんな感じですかね。 新しい防具については、いつも汎用性の高い錬金効果がついたものをセットで買っているので、ゼルメアさんの防具がどこまで活躍するか未知数ですが、とりあえず倉庫に入れておきます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。